はい、今回は HG シリーズゴジラクロニクルパート1をレビューしてみたいと思います。でこれ全15種類ありまして、全15種類、こんなにあります。えー、っと、1954年のゴジラが2体、で、ゴジラの逆襲から1体、キングコング対ゴジラ、モスラ対ゴジラ、ゴジラ対メ カ, キンメカゴジラ、えー、1989年のビオ・ ゴジラ vs ビオランテ vs ス, スペースゴジラ、えー、95バーニングゴジラじゃあ vs テストロイヤでミレニアムのゴジラとメガギラスのゴジラで GMK で 105G で SOS ということで一応2003年までのゴジラがラインナップとして出ております すごい。はい、こちら15体あるので、クイックで見ていこうと思います。まずは、1954年のゴジラ。これは、つぶらやエイジセレクションから出てきた、1954年のゴジラの、また別、別物となっております。色のトーン。もう、基本、なんか、マットな感じですね。クロニクルで、この使われている彩色も、 ちょっとチョイスが変わっっててきておりますちょっと目つきが違いますね。次がもう一つの初代ゴジラですね。こちらはゴジラ3で出されたゴジラの、えー、再版ですね。で、まあ、同じくこちらもすごいマットな仕上がりとなっております。でこちら右の方は、ちょっと、ちょっとまだ、なんだろう。 光沢がある感じですか ね, そうですねクロニクルシリーズですとちゃんと下を向いた目つきの初代ゴジラになってます。でこちらゴジラ3の時はあの下向いてなかったのでちょっと初代見えれなかったっていうところがあったんですけれどもちゃんとそこら辺が、えー、とリカバーリーされた感じがします。うん、で次が逆ゴジです。でゴジラののの逆襲の時の ゴジラをクロニクルで再現したんですが、フレアエイジセレクションからの再販なんですが、これもだいぶ、その、光沢さがやっぱり消えましたね。マットな感じになったのと、目の、目もちょっと変わりましたね。うん。予報から見ると。うん、なるほど。茶色ってのは変わらないんだけれども、やっぱりこの光沢さがあるかないかでだいぶ変わるんですね。マットな仕上がりだと。 この後が悪くないのかなうん。あとやっぱり、ちょっと目でちょっといろいろ改善をしてきてるところがあるのかなでも、これは、もともとのつぶらやジセレクションの方が自分は個人的に好きです。こちらが、キングコング対ゴジラのキングゴジですね。これは、あの、美しい。えー、これも比べてみると、色がちょっと、うーん。 今度はこっっちのの方が鮮明になったのかなたか、うん、背びれがちゃんとここ、あのー、何グラデーションが入ってるってところとあとこの両、ね、背びれ の, この端っこもちゃんと塗装されるようになったのでもともとこっちちょっと手抜き感があったんですけれどもここではちょっといろいろ気にしたのか、あのー、改善がされました。 で、ちょっと白目も、ちょっとだけ、黄色っぽくなってますね。<笑>次がモスラ対ゴジラから、モスゴジさんですね。目つきが、こう、ゴジラ3の時ってもうちょっと、なんかちょっと大間な感じがしたんですけれども、クロニクルになってからは、モスラ対ゴジラの劇中の、あの、ちょっと鋭い目の感じになってますね。ちゃんと改善された感があります。 でで塗装に関してもこの背びれあとこの上のところがこう彩色されてなかったんですけどここが彩色されたりするようにもなりましたあとすごく気になってたところなんですけれどもこの尻尾のところのこのヒレ背びれもすべて今度はこう出の先までちゃんと塗装されるようになってこれはクリニックルになってからだいぶ良くなったなと。 思いました。はい、次がゴジラ1974ですね。こちらがゴジラ9の1974と比較してみると、どうでしょうか。うん、ほぼ同じ、作りは同じなんですが、使われているこの爪と、うん、爪、足の爪、手の爪、と目の色がちょっと違うんですねで背。背びれも、うん、ちょっとだけ、うん、変わってますね。ちょっと灰色っぽかったのが、 僕の目からしたら白っぽくなったように見えます。うん。色の見え方も人それぞれということでしておいてくださいませ。うーん。後ろ姿も、うん、まあ、この背びれがちょっと変わったから。ちっ違うと思うんですね。次が、美容ゴジですね。こちらが、えー、こちらはどうなんでしょうか。えー、っと、色のトーンがちょっとこっちの方が、ちょっと薄く、薄くなったっていう か, かちょっと。 濃さ濃さがちょっ発見えっ、ー、と尻尾がちゃんと塗装されるようになりましたね背びれうんまた全体のやっぱり色のトーンが違うので、まあ、全体的にも違うんだなっていうのは分かりますねうんなるほど はい。次がゴジラ1994年となっております。まず、まあ、違いといったら、まずこのパート1の時はすごい、あの、光沢があったんですけれども、ここからもう艶がなくなって、マットになって、マットは一緒なんですが、ちょっと色の使い方がまた変わりましたね。で、この、はい。爪と、足の爪と指の爪の塗装がちょっと、 黄色っぽくなりました目の色もちょっと変えてきましたねこのいいクロニクルからはちゃんとその歯が一個一個分かりやすくなりましたで背びれはえー、こんな背びれもこんな感じでだいぶ印象が違いますねクロニクルだとすごいその白いグラデーションがすごい使われてるんであのいい感じなんですが ちょっと EX が一番しょぼいですね。で、ゴジラ1の時ってこの背びれの周りのこの白いところもちゃんと塗られたんですけど、ここら辺は塗られてないですね。ここもちょっと微妙なところなんですけど、これが白いグラデーションでなんとなくカバーされてるんで、なんとなくそこが改善されてるのかなと思います。はい、次がゴジラ1995ですね。うん、口の中、あとその色のトーンも違いますね。うん。 背びれ、えー、背びれは一緒か。で、あとはその、またこれもゴジラワンと一緒で、こちらが、あのー、なんだろう、この背びれのこのサイドのところも細かく塗られていたんですけれども、こちらだと白のグラデーションでなんとかごまかしてる感がありますが、ちょっと違うんですね、やっぱり。うん また爪の色もちょっと違いますね。うん、はい、次が、バーニングゴジラでございます。これは、だいぶ違います。ゴジラ4の時は、もっと触れないっていうか、もっと赤い、赤かったんですが、クロニクル、クロニクルでは、ちょっとそのオレンジっぽい感じになってますね。うん 色の使い方もこのちょっと黒い暗めだったのがやっぱりちょっと灰色っぽい黒を使ってるので印象も違います。目がゴジラ4の時はちょっとあのー、シャチかったんですけれども黒に黒になってからはちょっとこのオレンジのクリアみたいなのが入っててで黒目が入ったんでなんか ちょっとチャッチさが、黒目はちょっと見づらいんですけれども、うん。また、なんかかっこよさが増してる感じがします。ただ、この、何このサイドのところが、ここ、白のグラデーションを使ってきてるっていうのがちょっと謎ですね。で、ここの尻尾はやっぱり塗らなかったんだ。なぜか白の、白の色が入ってるっていう。 赤でも良かったんじゃないかなと思いますが、なぜかここだけ<笑>塗ってきたんだけど、色が入ってないっていう、オレンジとかじゃなかったっていうのがちょっと不思議ですね。はい、次がミレゴジですね。ゴジラ 1999. こんな感じですね。えと、ー、まず、あ、背びれのこの、何このシルバー感とかが消えました。全部紫になってますね。前は先っちょだけが紫だったんですけど、こちらは全て。 紫になってますあともう全体にちょっとやっぱりん色のがなんかまたちょっとちょっと灰色っぽくなりましたしあと頭のところもちゃんと紫になっちゃってますね頭が紫になってます尻尾も紫になりましたね前はシルバーだったんですけれどもはい次がギラゴジですねこれも比較してみますと 背びれがこのシルバーが使われてたところがすべて、えー、このシルバーが使われたところがすべて紫になってますねで。あ、ちょっと目も変わりましたね。目がすごい、ちょっとなんかちっちゃかったんですよ。なんかゴルザールスっぽかったんですけど、こちらはちゃんとした、あの、うん、メガギラスに出てくるというか、あの、ミレゴジのお目目になってますね。爪の色もちょっと変わってますね。 頭の、頭同じくここも紫になってますね。プロニクルの方が結構いい感じに改善されてる気がします。はい、次が GMK ゴジラですね。ゴジラ8の時はこんな感じでしたね。うん。何なんだろう。あちょっと光沢がやっぱなんかこうあったのかな。うん。まず色のトーンも違います光沢がなくマットになったのと、あとは背びれの色も 全体のその使う色が変わったのでやっぱり印象も変わってきましたねうん、なんかゴジラ8の方が僕はこれは好きかな、うん、はい次がゴジラ2002ですねうんゴジラ9の時はすごいなんかやっぱりテカテカしてた感がありますねすごいでそのそこら辺が消えてマットな感じで仕上がっております 若干目もなんか印象が違いますね。爪の色が変わってます。ちょっと黄色っぽくなってます、うんで。背びれの塗装も違いますね。変わりましたね。これはゴジラ9の方が僕はいいかな、うん。好みですね、これは本当に。うに、ん。ラストはゴジラ2003ですね。 こちら10の時はこんな感じでございました。えっ、ー、と、わかりやすいんですが、これはあの、背びれですかね。もう全体的にこう白く、えー、ここら辺までし、尻尾のところまでグラデーションができてるんですけれども、こちらのクロニクルになってからは、ちょっとそういうのがなくなっちゃってますね。逆にちょっと退化した感じがしてます。うん。うん、で、僕のこのクロニクル、ちょっとあんまり出来が良くないので、あのー、 うまく顎のところがあのくっつかないですねこんな感じで今回はゴジラクロニクルパート1をレビューしてみました全15種ですね歴代の HG ゴジラシリーズの中から出てきたゴジラはほとんどここで再現されております